岩楽県つくば市から参りましたキリキン舞と申します我々が今回披露させていただくコウヒという曲は日本神話の海幸山幸伝説をもとに作られた曲で海幸の綺麗なある踊りと山幸の動きながらもずっと綺麗な踊りと姫の華やかな感じを 見ていいただけると嬉しいですそれと何よりマスク越しでも伝わるような満面の笑顔を見てほしい、えっと、本日2回目の演舞をさせていただくんですけれどもお客さんも増えてプレッシャーをだいぶ感じてるんですけども<笑>その中でも皆さんに笑顔を届けられるように全力で演舞させていただきたいと思いますので。 ぜひお手拍子を心拍子のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります踊りこ気をつけお客様にでよろしくお願いしますは<笑>わい 私は悲に暮れる闇に包まれた失意の底から失われた光用の身を求め意を決し海へと向かう。 Thank <laughs> you. ほどいご気をつけ見てくださったお客様に最高の笑顔ででありがとうございましたさあき v 撤収